こんにちは黒ジェシです。今日もごご視聴ありがとうございます。す、えー、菅沼さん亡くなってですね、いろいろ、えー、整理してたらいろんなこうあ教えてもらったこととか書いてあるやついっぱい出てきてちょっとその辺の、まあ、菅沼さんってこうみんなを見せるタイプのドラマじゃないですかだからその辺 の, あの面白いこう、えー、名前がついた技があってこれをちょっとずつ解説していく今日は「アームピット」っていう名前をつけてあるんですけどこれはもうあの菅沼さんが作った名前ですがアームピットっていうのは脇の下という意味ですね。 はいじゃあちょっとこの、えー、脇きを使うのでここねここに挟むんですけどえ要はまあや言ってみればハイハットをこっちでやりながら要は。 技ですね。えっ、ー、と脇の下に挟むのでアームピットっていう名前になってて、アームピットっていう曲を菅沼さん作ってるんですよ。これをやるための曲ね。もう洒落がき来てるというか、もう構想がすごいですよね。なんかそういう風にすごいと思うんですけど、これあの菅野聡子ちゃんにも教えてもらいました。あの合宿の時にね。こうやってやらない頃さんって言って教えてもらった覚えがあるんですけど、えっ、ー、と。足はまあどんな足でも例えば。 いいんですけど手がとにかくシブになるんですね。で一二で挟んで三、ね、で三 で, でこれをひっくり返すでひっくり返すから元に戻しながらこう一二三四一二三四一二三四この このここがひっくり返してるのがちょっとこう派手に見えて、これはポイントですよね。一、二で挟んで、で三のとこ挟むときに次がこうこここっちで取らなきゃいけないんで、挟むのあんま深くしすぎると取れないんですよ。なので浅めに刺してでこう持ってってで手で抜いてこれをここっちを回転させながら左手で叩くっていうのがこれがちょっと最初難しい。そんなに難しくないです。三。 3でこう持ち替えて右手で叩きながらこう こ, こ, を こ, こに手を添えるで4で こ, うこっちをひっくり返しながら叩くっていう風にするとまあこう挟む場所はここでもいいしここでもいいしみたいな感じで手はとにかく四分音符12121ってなり続けるんでファンクやるんだったらハイハット踏んでた方が。 ということで、えー、菅沼幸造さん直伝の「アームピットというお技をご紹介しました少しずつなんかいろいろ使えそうかなーこれみたいな感じでこれジャズだと使う場所ないですがまあでもジャズでパン系やる時あるから今度使ってみようかな久しぶりに意外とねちょっとさっきやってみたらやっぱりスティックを落とすんですよねだから幸造さんのすごいとこっていうのはどんな現場でも、まあ、スティックを落としたりしますけど基本はもうその成功率がすごい高いというかものすごいこう 万に一つもっていう練習をね、されるんで、もう本当一万回落とさずに練習して。初めてこう舞台でできるんだよぐらい練習する人でしたから。やってみると簡単にはできるんだけど、やっぱりちょいちょい落とすんですよ。で、ここを幸三さんのビデオとか見てるとわかると思うんですけど、落とさもないんですよ、あの人って。まずやら、まずミスないんですよね、そういうところがね、えー。で、まあミスした時のリカバーももちろん上手いし、あと常に。 超満面の笑顔でやるんですよ。で今やってたらこっちもいっぱいいっぱいなってて、なんか苦笑いになってんじゃないかなと思うんですけど、えー、そこら辺がねやっぱ余裕の人ですよね。そこら辺はすごいなと思います。えー、ぜひまあ、使うかどうかわかんないんですけど、ちょっと練習すると意外とできるんでね、えー、なんかライブでこうそろなんかね。 黒田和義って言われた時にちょっとこれやるとおおってなるんでこういう飛び道具もすごい大事ですよね、えー、ぜひ一度習得してみてはいかがでしょうか本日は以上になります今日も最後までご視聴ありがとうございました